ははい、いおはようございます。こちらあの自宅の、まあ、倉庫にあったやつなんですけどパレット台っていうやつらしいんですけどなんかこういうのとかあとこの牛乳とかもあってでこのパレット台に関しては今日はあのキリンビールさんが取りに来てくるらしいんで引き取ってもらって処分できるみたいですねでなんかちょっと両方ともキリンだと思ったらなんか朝日とキリンで。 キリンの人来たら両方引き取ってもらえるのかまたこっちは朝日に連絡した方がいいのか聞いてみようと思いますでこの牛乳に関してはなんかすぐ近くの配達所なんでちょっと持ってこうと思いますこっちにあったあのこれなんですけどこれも鉄スクラップ業者もちょっとなんかやっぱり来るとしても人件費かかって。 2万ぐらいかかるっって言われちゃったんです、ね、なんで何かいい方法ないかなと思ってちょっと探してたらなんか JA の人に相談したら無料でちょっとこれ引き取ってもらえることになったん で, でちょっと今日あの引き取りに来てくれる形です。なんでまあここと倉庫の隣なんですけどこれとりあえずまあゴミは全部ちょっと処分してってまずきれいにしたいなって思うんで。 まあ、とりあえずこれなくなってたぶん絶対使うことはないんで処分する形ですねあとここのテレビテレビ3台あるんですねここにで、これもなんか、まあ、ちょっとリサイクルでか処分しなきゃいけないらしくてで、郵便局行ってリサイクル券発行してもらってあの 回収場所に持ってった方が安く済みそうなんでこの3台とも郵便局でリサイクル券発行してもらって処分するような形でやっていきたいと思いますでとりあえずまあ苗はこんな感じでこっちには荷物置いてるんですけどこっち側はだいぶ下の方が片付いてきたかなっていう形ですねでこれは燃やすやつでこれ燃やすやつ これ も, もう安いやつ で, でこのカゴに関してはあの農作業で使えそうなやつなんですけどあちょっとこれはこれは違いますこれはゴミ使えそうかなっていうやつあと肥料も肥料っていうか堆肥っていうか農薬っていうかわかんないんですけどあそれももう完全に固まってて使えないんですけどまあちょっとこれも処分を考えないとなっていう形です こ, れこの箱の中にはなんか鉄スクラップなんでまあ鉄買い取り業者に持ち込みすればお金になるんで持ってこうと思います壁も片付けてでとりあえずまあ下片付けようと思ってここに荷物置いてますんでこれ燃やすやつですねでここら辺鉄のやつ と, か, あとなんか農薬のやつとかあったり してますね。でここが、なんかここもちょっと、なんか農薬とか 薬, 薬品系があって、これもまあ処分していきます。あとこのタンクも邪魔なんで処分しちゃいます。あとここは全部袋です。堆肥袋っていうんですかね。そういうやつがあるんで、これもちょっとずつちょっと処分していく形ですね。はい、以上です。